しゅちゃんうん来てなになになになに今日は何の日でしょうか何の日でしょうかはい俺の誕生日おめでとう<笑>。ちょっと待っててえなんかあるのちょっと待っててねうんどうぞどうぞあありがとうビール飲みながら待ってていいのうんちょっと電気失礼うん なアレクサー電気消して、はい、せーのハッピーバースデートゥーユー。 Happy birthday, d e りょうちゃん .Happy birthday to you. おめでとう消していいの消して。イェーイわー、スヌーピーのやつだ。 そうなの、見えるかな。いいやん、ね、いいやん。スヌーピーの。これあれ、サーティワンの。そうです。アイスケーキだそ う, そうそう、りょうちゃんさ、うん、甘いものそこまで得意じゃないじゃない。そうね。ねだからさ俺の誕生日の時もそうだったんだけど、うん、あのアイスケーキだったら、まだ食えるかなと。ああ、確かに。ってイエーイ、はい。おめでとう。食べありがとう食。食べよう。うん。終了。<笑>気をつけてね。あいええー、スヌーピーのとこあるんだね。可愛 い, い。 何味なんだろうこれ何味アイスの味だよ。アイスの味<笑><笑>よし、食べよう。ね。食べて。ごめんごめん。<笑><笑>これはあれ、硬いかもしれな い, い。うん。あ、ストロベリーかなおうん。うーん。あ、美味しい。美味しい。うん。よかったで。パンンも食べる食べる食べる。あははは、<笑>硬いな。はい。うん。どうおいー美味しいうまーい 美味しいね。うん。いや、嬉しい。嬉しいうーん。 どうするなんか目標とか多分普段立てないと思うけど言っとくうーん目標じゃ、はい今年の目標、うん、あるならば、うん、でもまあ漁って適当にでもないけど、うん、そこに船があったら乗ってでたどり着くところにたどり着いてそこからまた考えるみたいな感じそうねだから別に目標っていうあんまり計画性はないかもしれない<笑><笑>なんでだよなんで<笑>俺が綺麗に言ったのにさ<笑><笑> <笑>なんか行き当たりばったりみたいな<笑>まあまあまあまあまあまあまあ。そういうところはあるかもしれなにょ尿。でもなんだろうな。やっぱちょっと健康に気をつけたいかな。うんはい、もうあら、こうあ、もうあと1年したら40になるし。そうだね。あとはなんだかな。まあ、あしょうちゃんのおかげで貯金とかもできるようになったんだよね。だからそれも続けていきたいし。うん、あともちろんね、この YouTube も、うんうん。今年もね、1年、しっかり頑張っていきたいなって。そうですねうう。思うかな。うんうんうんうんうんうんうんうん。と、うんうん。 あと、プレゼントは、アレクサ、おはよう。おはようございます。<笑>そう、中野は晴れ時です<笑>。すごい。はい、また話しかけてください。はい、<笑>しちゃんにね、誕生日プレゼントでね、うん、アレクサを固ま。<笑>そう、アレクサ買ったんです。けどもうこれで、エアコンも自由に、声でね、つけられるし、テレビもつけられるし。るし電気も消せるし、うん、いや、すごい、いや、すごい。アレクサ、おやすみ。 おやすみなさい、りょうさん、今日も一日かっこよかったです。<笑>すごい。すごいでしょカスタム済みです。すごい。そうなの、そうなの。<笑> 嬉しい今日もりょうさんお疲れ様であ違う、かっこよかったですよって<笑>よかったいやちょっとモチベーション上がるわよかったよかっ た, かった あ, ありがとうございますありがとうございます。あれ、しょうちゃんの入れなくていいのあ、俺はいいよ、うん、俺は俺はいいしょうちゃん今日も一日可愛かったよ<笑>っ<て><笑>はいはい、ね、次、そうだな、うん、これはちょっと仕事に絡むんですけど、うん、ちょこっとね、うん、あのーうん 場所は伝えられないんだけど、ちょっと行くので、うん、そこのついでにちょこっとなんか散歩とか満喫できたらなっと思ってます。ねうんあのーまあ、感染予防とかいろいろ徹底しながら、うんねうん、でもちょっとね、ちょい旅行みたいな感じができるので、ねうん、今月ね。うん、それにね、行きましょう。ね、楽しみ。楽しみ。でした。と、うん、いうわけで食べましょう。ね。い<笑>るいる。いる うん、俺も食べていい食べてよ。うん。これ、一人じゃ無理。多分、一ヶ月くらいかかっちゃう、俺、一緒にこれ食べて。<笑>おいしい。いしいね。この中のアイスが美味しい。いる。いる。うん。そうなのよ、これ。めっちゃ美味しいんだよね。サティバンのアイス。冷たいそうだ、そう。あのさ、うん。ルームツアーをね。 <笑>する予定だったの。そうそうそうする予定だって、そうそうそう昨日、うん、撮ってたんだよねんだ、途中までね、うん。いや、まあなんか、まあどこら辺かにちょっと載せようかなと思ってんだうんですけど、まあなんかその、何せここが狭すぎてね。小さいから、ちょっとね、まあ、まあ、うん、面白くなかったのね。<笑><笑>いや、す、すぐ終わんのそうそう。そうなの、そうなの、うん。そうなの、そうなの。なんかさ、ホテル気分だよね。 ハ<笑>ハ大丈夫<笑>危ない、危ない<笑>。すぐ終わるからさ。<笑>この動画クソつまんなくねってなって。ど う, <笑>どうしても広げられなくて、もう最終的になんか植物の話をしてたからさ<笑><笑><笑>あ。そうそうそう。<笑>そうそうそう。まあ、それはまあ、<笑>うーん、どうだろうな。うん、まあ、また機会があれば流すとして。ね、まあ、機会がなかったらもう。あと、あれよ、多分、これからまた動画撮っていくじゃん。うん もうそのうちまたみんな見取り図書けるようになるからね。ね、はい<笑>はい、でもなんかね、見た感じ雰囲気変わったなっていうのはわかるかもしれない。うん、このソファーも、うん。そうだよ、ソファー。焦ってた。ソファー。可愛くないかなソファー。い, いでしょ、買ったんです、うん、実は。ね。よかったよね。よかった。座り心地もね、結構いい感じ。そうなの、うんだ。インテリアとしても。うん。で、最後。うん。俺がしたいなって思ったこと。うん。何あの、布団をね。うん。 白くしたベッドカバーを、うん、白くしたから、うん、ここでいろいろ楽しめたらな、うん、<笑><笑>いやいやらしい意味じゃなくて<笑>うん<笑><笑>こっち行こういいようんそう白いベッド嬉しいなねっんかさ、うん、ホテルとかに泊まってるっぽい感覚になるよねそうなのうん